ライイフサンンススデーーータタベースセンターの山本康則です本日はパウメドをフル活用して論文執筆を効率化するという題名であの去年9月に行ったアジャックスオンラインの時はこのパウメドの紹介の他にライフサイエンス統合データベースセンターから提供している文献関係のサービスもいくつか紹介しましたけれども本日は特にこのパウメドの使い方に特化した形で100分間。 たっぷりとお届けしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、それでは最初に。文献情報ですね。そもそも文献情報とは何だろうというところで少し確認できればと思ってます。で文献情報ですけれども、あの皆さん研究されていて、まあ研究である程度まとまった成果が出た場合は。論文を執筆して、でそれをジャーナルに投稿して、でそれが発表されます。でそれがまあパウメド。 という、まあ、世界で最も広く使われているライフサイエンス分野の文献データベースですけれどもそこにアブストラクトタイトル著者名などが収納されてでそれが皆さん検索検索できるような形で提供されますよねで今度検索できるようになるとまた他の研究者がそのパウメドを利用してでその検索結果を見てでそこからヒントを得たり新しいなんか 仮説を立てたりということを行ってでその結果がまた論文という形で発表されてでこのパウエルというデータベースに入るっていうこうぐるぐる回るサイクルが行われていますよねなのでいかにその論文を効率よく自分がこれから研究する対象にしたりですとか何かサーベイしたりしたいときに欲しい情報欲しい論文情報を的確に取得するということは非常に大事なことになってくると思いますの で, で本日はそのいかに自分が欲しい 論文の情報を取得できるかということをパ u メドというツールデータベースの検索エンジンを提供しながらご紹介しながら説明できればと思っています最初に、えーとねあのー、PugMed が、あのー、サービスとして始まったのが1997年の6月26日ということで今日が6月17日ですから、まあ、ほぼ2021年から数えると24年前ほぼ24年前に始まったということになっています でこれからあのそれまでにメドラインというそもそもあのまだウェブの検索システムができる前に、えー、文献情報をあの収納しているデータベースというのはもともとあったんですね。それがメドラインという名前でありました。でそれが 1997年の6月26日にパブメドというウェブを経由して、まあ、Google と同じような感じで検索できるシステムとして公開されたということになります。ですので文献情報という意味でのデータベースの歴史メドラインはもっと長いんですけれどもパブメドというオンラインのサービスはもう今回で今24年目という形になっています。動画をお見せしたいと思うんですね。このの1997年の6月26月日に初めてパブメドが 正式に公開されたときにデモンストレーションが行われたんですね。で、そのときの情報があの動画で公開されていますので、ここで皆さんと少しあの共有できたらと思います。じゃあちょっと再生しますね。こんな感じです。ああ、これがデモンストレーションです。 それがもう一番最初に当時のアルゴア副大統領ですけども正式なパブメドの検索を行っているデモンストレーションの会場の様子になります。Yes. Yes. <笑>でこちらに立ってる方が当時の NCBI のセンター長のデビビト・リッドマーシャンャんですね。あの ブラストを開発した共通者の一人ですけれども、と<笑>、はいうことでどうやって検索するのかということを副大統領に紹介しています。<笑>で、その時その副大統領はちょっと前にバスケットボールをしていて、なんかアキレス腱を痛めてしまうことなので、このアキレス腱を痛めたときにどうすればいいのかという文献を探したいということで、今これをトライしている場面になっています。<笑>はい All right. okay. ちょっと見ていると、okay.、実際に検索を行って、okay. And, uh, one, uh, right uh, 今ここ、検索系が出ているんですけども、ももう少ししたらちょっとここに行きます。 キャスティングっていうのはケの、アピエス系の部分をなんかキなことでする、ねうん。あ、これですね、この文献がここで検索されたということで、これ読んで。ああはい、うん。<笑>ういうこ結構まあこういうの。 和やかな雰囲気で一番最初にパブメドが変たことですこれ、最後まで見ると結構時間かかっちゃって、この辺で終わりにしたいと思うんですけども、こんな感じで、大々的にパウメドというサービスがオフィシャルに公開された日、全米に広く行き渡るような形でニュースが流されたんですね。 でちなみにこの時にそに検索された文献というのはここにありまして、こんな感じになっていて、今でもパウメドで検索すると出てきます。はい、でこれを見ると、この最低限8週間はその、えっと、器具をアキレス腱につけておくことがいいですよということが書かれているというようなことをやって、いろいろとあそこであの会話のキャッチボールをしながら、このサービスを提供している、始まったところなんですねで。この時に少しあの この後ずっと見てると分かると思うんですけれども、あのー、結構重要なことをこの後話してましてで例えば途中やっぱりこのメディカルタームっていうのは専門的な用語がいっぱいありますのでこの専門家じゃなくてもちゃんと検索できるように す, ればどするにはどうすればいいかっていうことがあの話題になったりとかそれからあとミススペルもありますのであのスペルミスした場合でもちゃんとそれを あのカバーしてくれるようなサービスになっているといいねみたいなことをやり取りしてるんですね。で、それは、まあ、当時ではまだうまくいってなかったんですけど、実は今のパブメドはそういったことにちゃんと対応してまして、これから順番にご紹介していきますけども、そういった形でこの時に一番最初、97年にあの発表されたときから、いろいろとこの検索についての話題っていうのは、あのー、皆が関心を持つような課題についてはちゃんと対応して、サービスがどんどんと進化しているってことが分かります。はい で、えー、とその文献の数についてなんですけれども、こちら見ていただくと、はい、このパウメドで検索可能になっている文献の数がどうやって変化してきたかっていうグラフになります。で、ここにその今ちょうど動画で見ていただいたあのセレモニーの写真がありますね。これだけ見ると、ちょっと会場の雰囲気とかこの白黒なんでよくわからなかったと思うんですけど、あの動画で見ると、いかに会場がああいう感じでこう。 和やかな感じで始まったかということがお分かりいただけたかなと思います。で、その97年の6月26日が正式のあのー、スタートの日だったんですけども、それに先立つ1996年から試験的に検索は可能になってたみたいなんですね。で、その初めてインターネット経由でパブメドというものがあのー、登場してアクセスできるようになった時の文献の数っていうのがここに書いてありまして、検索対象が当時は 1, 万件程度 で, でその年に追加されたたのは45万件程度だったんですねでそれでその後どうやって増えてるかっていうとこのグラフを見ていただくとこの左の軸にあるこの縦軸があの検索対象となっている文献の数で右側の軸縦軸がその年に何件文献が追加されたかっていうものになっています。うん で96年の当時はこういった数だったんですけどもそれからどんどんとこう指数関数的に増えてましてで、えー、と今はもう3300万件程度が検索対象に入っていてで1年間に足されたあの文献の数も今150万件ぐらいということで非常に増えています。ですのでますますこう自分に必要な文献をあの効率よく取得するっていうことが大事になってきているかなと思うところです。 で、実際どういったことが起きているかというと、こちらを見ていただくと、はい、えっ、ー、と、6月17日、本日ですね。本日、何件あるかな数えてみたんですけれども、そうすると、3268万件ありました。で、これ、昨日から比べるとどれぐらいかなって、一応昨日もあの数えてみたんですが、そうすると、大体4000件近く増えてたんですね、昨日から今日になるだけ。 毎毎日毎日すごい数が増えてるってことがわかると思うんですけどもで、まあ、統計という意味では2020年去年ですね、はい、去年の発表分だけで、えー、と151万件追加されてるということで平均すると4137件追加されていたということになりますすごい多いですよねびっくりしますでその検索対象となっている、えー、とジャーナルの数はもう5200を超えてるということです でこの下のグラフなんですけれども、これはどれぐらいそのパブメドで検索は行われているかというその検索の件数になっていますで。2013年から2020年まで毎年どれぐらいの数パブメドで検索が行われたかということが書かれています。でえー、と最初のこの部分、パブメドサーチズというのはトータルですよね。でこの下がウェブ もしくはインタラクティブって書いてありますけど、これがあの皆さんが多分よくウェブブラウザ経由で何かキーワードを入れて検索しているっていうあのブラウザ経由の検索になりまして、この一番下のこのスクリプト EUTTs っていうのはあのプログラムですね、コンピューターのプログラムを使って機械的にパウメドにアクセスして検索結果を取得するっていう、そういう方法がありますので、そ, のそ れ, どれどれぐらいの数の検索が行われたかということになります。ですので、これがトータルで、 えー、とこの内訳がこちらとこちらになります。なので、これとこれを足すと、この数になるというような形になっています。で、えー、去年、2020年には、えー、合計1年間で、えー、33億回のパウメドの検索が行われたということなんですね。なので、まあ、366日、去年はウルー年だったので、なので、大、ま、体、あ、300日と考えても30億ですから、1日大体、えー、1000万件ぐらいですか。 そうですよね。すごい数が検索されてるわけですね。はい、でそのうち、えー、大体10億がそういうウェブ経由、ブラウザ経由で行われていて、でそのコンピューターのプログラム的なアクセスが22億件ということで、まあ、プログラムの方が多いんですね。やっぱり、ね、あの機械的にガーッとたくさん検索がされてるんだと思うんですけど、そういう意味でだい大体、えー、と33億件の、えー、と3分の1が ウェブブラウザーの経由で、えっ、ー、と三分の2がコンピューターのアクセスという形になってます。で、この推移を見てみると、まあ、だんだんもちろん毎年毎年増えているってことがよくわかりますね。で、こちらもそのウェブ経由でもアクセスもだんだんと、ま一、あ、時少し下がったりはしてますけども、やはり去年はやっぱり一番今までの中でたくさんの検索がなされているってことがわかります。 で、このパブエドの検索ウェブインターフェースなんですけどもちょっとあの前、前から使ってる方ならば気づいたと思うんですけど、2020年から大きく変わったんですよね。それまではこういった形であの検索インターフェースだったので、覚えてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、去年の1月からこういう新しいデザインにガラッと変わっています。 で、この変わったところで何が、まあ、もちろんデザインは変わったんですけど、デザインだけではなくて何を変えたのかっていうことが、あのー、NCBI の方から発表されていまして、で、それを見てみるとこんなことが書いたんですね。この新しくなったパラメイドどうや、どういう目標を持って新しくしたかっていうことが書いてあります。で、まあ、ここにいくつか英語で書いてありますけども、まあ、これをよく見ると、あのデザインはきれいになってますっていうことだけではなくて、まああの 検索そのものもちゃんとそれまでよりもより利用者が欲しい情報をキーワード入れたらそれに対応してあのちゃんと出しますよっていうような努力がなされているですとかまあ検索のスピードも上がってますとそれからリライアブルということなんでまあすぐに落ちたったりとか検索が途中で止まっちゃったりとかそういうことが起きないでもう信頼性の高く信頼できる検索エンジンになってますよということが書いてあります。最後にこう Be Loved って書いてあるんでもうより 今までも愛されていたとは思うんですけども、より利用者にとってとても愛されるものになると、皆さんに親しんでもより多く使ってもらえるようにするということを目標に掲げて、先ほどのこのデザイン の, あの新しいあの、えー、開発がなされたということが書かれていました。はい。それで、でこれから、えー、とよりパフォーそのものの検索の について説明をしていくんですけれども、ここに、えー、とこれからたくさんこう QR コードが出てきますで。この QR コードはここの URL とあのセットになってまして、あのご自身で こ, ういこのページを見てみたい、アクセスしていろいろと調べたいというときは、この辺を参考にしていただくといいかなと思っています。これをの文字を入れていただくのでも構いませんし、この QR コードをあのスマホ等で、こう。あの スキャンしてでそこにアクセスするとちょうどこのページに飛ぶようになってます。ですのであの資料を後から見直したりするときもこういったものがあると便利かなと思ってたくさんつけていますのでぜひご利用ください。でこの、えー、とパウメドのヘルプページなんですけどもこのページに本当に詳しく丁寧に書いてありますのでこれからまあ私がこう説明する内容というのはほとんどまあここに書いてあるのでまああのこれを見ればいいやと思っている方は見ていただいても構わないです。 まあ、英語ですけれども、英語で問題なくすらすらと読めますということであるとこちら読んでいただいた方がまあより多くのことが書いてありますけれども、でもまあせっかくなんでこ、これからちょっとね、数十分間はこうお付き合いいただいて、どういうことができるのかということをあのお聞き、それしてあの確認していただければいいかなと思っています。はい。で、えー、とサービスがあの新しくなったんですけれども、そのえ関係で、 最近はあのスマホを使ったパウメドの検索っていうのも非常に増えてるそうなんですね。ですので、あのデザインの方もあのウェブ、PC のウェブでブラウザから検索をかけていったときと、最初にその、うん、スマホからパウメドにアクセスするときの最初に出てくる画面の表示が変わってるんですね。で、このスマホで、えー、検索すると、こういうデザイン、トップページになってます。でもちろん、ここにあの通常 の, そのウェブ PC のウェブブラウザから入れるときと同じように、 検索キーワードを入れられるようにはなってるんですけどもそれプラス、まあ、あのスマホだと言いにくいとかありますのであのこういうトレンディングアーティクルということであの直接そのクリックだけで今どういった文献が非常によくパブメドで検索されているのかっていうことが分かるようになってるんですねですので、まあ、ご自身 の, あの専門分野とはちょっと違ってるかもしれないですけども今パブメドでよく検索されている文献ってどんなことだろうっていうのを 知りたいというときはこの辺のトレンディングアーティクルズというのをちょっとチェックしていただくといいのかなと思います。はい、で、この、えー、トレンディングアーティクルズなんですけども、これ実際、まあ、そのときアクセスするとここであの上位何件かを見ることができるんですけど、それがあの時系列的にどう変化していくかということだけはここで見ることができないので、ちょっと定点観測をしてるんですけども、定点観測をするとこんな感じになってるんですね。 でこれはうんとちょっと細かいんですけれどもこれがえっと順位ですねあの縦軸が順位で1位から始まってこれが順位までとでこの一個一個の線がそのある特定の文献がどういう順位を推移していったかということでこの横軸があの時間軸になってますなのでこれがこっちからこっちに時間が過ぎていく中で毎日毎日1回ずつ見ていくと 特定の文献が最初3位で出てきて次に1位になってこう2位になって4位になっていくっていうようなことがここに書かれています。でこれを見ていただくと分かると思うんですけどやはり結構毎日毎日大きく変動してるんですね。なのでこの時にえあの最もパウメードで検索された文献っていうのが こう1位、1位ってきたけど、すぐにこう落ちていって、また次の文献が突然1位に来るっていうことがどんどん繰り返されているということが分かります。ということなので、まあ、あのトレンディングアーティクルズを見るときは、まさにそのとき の, の最も読まれているというか検索されている文献を知ることができるようになっていますので、お試しいただければと思います。で、えー、と次がこれですね。はい、でパブメドの検索で、例えばまあ今、とても。あの キーワードとしては非常に多いものになっていると思うんですけども、この SARS-COV2 というキーワードを入れたときにどんな結果になるかということをあの例に取りながらご説明していきたいと思います。はい、ここをクリックしますとあの、実際このキーワードを入れますと、まあ、こんな感じの結果が出てくると思うんですね。はい、で、この場合は、えーと、例えばここをクリックすると、ディスプレイオプションズっていうことで、 あの初期設定の場合何もしないでパウメドに検索に行ってキーワードを入れて出てくるとここが、えー、ソーテッド場合のベストマッチってことになってるんですねでベストマッチっていうのは何かと言いますとこのキーワードに最も、えー、よくこのキーワードに最も合う文献が一番上に出てくるような順番で出してますっていうことになりますこれその新しいこのデザインになる前のパウメドは基本的にはこのキーワードにマッチする文献で一番新しいものから 順番に並べたっていうことだったんですけれども今はそれが初期設定はそれが変わってその一番キーワードにマッチしている文献が一番トップに出るようになっていますこれはここのオプションで切り替えることができましてもし従来通り新しく最もこのキーワードにヒットする最新発表された文献を新しい順番に並べたいということであればここをクリックすることでそういった並び方に変えることもできるようになっています で、さらにここに s a r s コブ v 2って入れましたけれども、この s a ズ s ブ o 2っていうキーワードが実際ヒットした文献のどこに使われているかっていうことが、こういう太字になって表示されてますよね。こういう形で検索結果を見ると、自分が入力したキーワードが文献の中にどうやって使われているかっていうことが、あのなんとなくこう手に取って見ることができるようになってるんですね。あのここをククリックしてより詳細の アブストラクトや著者名 の, あのその他詳しい情報を見る前にザラッとこうリストアップされている状態で大体その文献の中でキーワードがどのような文脈で使われているかっていうことが分かるようになっています。でこれ実はその去年の9月にやったあのアジャックスオンラインの時もこれご紹介したんですけどもその時はこの SARSCOV2 っていう文字の太字になっているだけではなくてちゃんとその 本来の、えー、と略語ではない正式名称の部分も展開されて太字になっていたんですけどなぜか昨日私が試したところこうなってないんですよねこのシビアアキュートリスペタリーシンドロームあのコロナバイルス2っていうところもちゃんと太字になってたんですけどそれがなぜか太字にならなくなってしまったというちょっと残念な状態になってるんで何が起きてるのかなとは思うんですけど基本的にはあの略語を入れてもちゃんと略語とその正式名称の両方が あのー、太字になってますなのでこれはちょっと動作があまりにも数が多くなったからか分かんないんですけども少しそういった不具合が起きてるみたいですなぜかこの2だけが太くなってるんですよね s a r s c o のその手前の2っていうところが太くなっていてちょっと分かんないんですけどはいで他にあとここに何があるかっていうとこのセーブとか e-mail とかセンドトゥーとかあってこれもその検索結果をまあ保存したり自分宛にメールで送ったりとか いろいろできるんですねでさらにこ こ, こログインって書いてありますけどももしあのアカウントを持っていればこうログインをすることであのそういった文献のここで検索した情報や検索条件などいろんなものをあの保存しておいてで後日それを利用してまた別の検索をしたりとかあのそれを使って今度自分宛にまたあの新しい のキーワードだけあの後で説明するんですけども、キーワードをセットしておけば、新しいそのキーワードでヒットした文献があると、自分宛にメールが来るとか、そういった設定もできるようになっています。これは後で説明しますね。で、それからここにいろんなオプションがありまして、ここの最初はキーワードにあの最もマッチした文献が順番にざーっと出てくるんですけども、それをここでいろいろ条件をその場で変えることができるようになってまして、 で、ここは今、2000から2021っていうふうに出てますけども、これはあの、この文献が発表された年ですね、それを絞り込みたいときは、ここをザラザラっとこうスライドさせることであの、絞り込むことができるんですね。まあ、このキーワードの場合は、ほとんど2020年、去年にあのから文献が大量に増えてるのであの、あまりここを使う場面はないかもしれないんですけれども、より長く研究されている文献で、ここが、 バーっとたくさんこう出てたりするときには、その特定の年から年の間の文献だけに絞りたいということが簡単にできるようになっています。で、それからここの辺 の, あのボタンをクリックすることで、アブストラクトだけが入ってるもの、それとか、まあ、フリー で, あので、論文全文ですね、フリーフルテキストが読めるあのものにするとかっていうあの条件で絞り込むこともできますし、まあ、いろんなこう条件で絞り込むことが、ここを クリックするだけでできるようになってます。こうクリックするとその場でここの結果が変わるんですよね。はい、これもご自身でお試しいただければと思います。で、えっ、ー、とまあ、ご存知の通り、この sars 古物は去年あの登場したので、それ以前にまあ文献はないはずなんですけれども、なぜかこうヒットしてしまっているものがあるんですね。で、これは何だろうと思うわけです。で、それをちょっと調べてみたんですね。な この条件をちょっと変えて2000から2018年の間に SARS-COV2 でヒットしたのがなぜか12件もあるんです。なんでだろうと思ってこうちょっと調べてみると例えばこんな感じですね。そのこの SARS-COV の後に2プライムとか来ててここでヒットしてしまったりとかあとここの SARS-COV、えー、コロンで2とかっていうふうなところでまたヒットしてしまうっていうようなあの形で。 まあ、残念ながらその、うん、文献検索エンジンのまあ特性によるんですけどもこういうその中にはエラーも起きてしまっていて自分のキーワード欲しい文献とはちょっと違った文献もヒットしましまうこともありますでもあとこの12件中こういう明らかにあこれが原因でなってしまったんだなっていうのはこの2件しかなくてあとの10件は何だったんだろうと思って見たんですけどちょっと分かんないんですよね<笑>なぜか。 ヒットしてししててままった本当はあのその論文の書始情報を見ると2020年とか2021年に発表されてるんですけどもどういうわけかあの2000年から2018年の条件でヒットしてしまってます多分どっかあのその機械的に発表年を見てる部分のレコードが間違ってるのかなと思うんですけどそういうことも起きてしまってますやはりこう1日だけでも4000件も追加されてるのでやっぱりどうしても完璧なものとはなってないんですよねでもそのそれ 全体から見れば全然そういったエラーは少ないので、まあ、基本的には本当に自分が欲しい情報がちゃんと取れるシステムになっていると思いますけれども、まあ、そういうこともありますよということを少しあの心に留めておいていただければと思います。で実際にこの文献の情報っていうのは、はい、NCBI が提供してますけれどももう本当に数が多いので出版社が直接 NCBI のデータベースに入れられるようなシステムになっているんですよね。なので 出版社側でちょっと入力ミスがあったりしてもそのまま検索できちゃったりとかするのでこれはその後日その辺をどんどんあの後から間違いが分かった場合は修正されていくんですね。なので今日たまたまこの検索結果で間違ったものが出ていたからといってずっとパウメドでその間違った情報が検索されるかというとそういうわけではなくてちゃんとそれが修正されていくんですね時とともに。なのであの必ずしもいつまでたっても間違った文献情報が検索されるということはないです。 はい、で、その中の1件目をこう選択してみると、多分こういう表示になると思います。で、この、えー、と表示を見てみると、まあ、あのどういったジャーナルの、このよく見る、その、えー、とリファレンス情報に載っている文献情報が書かれていて、でタイトルがあって、まあ、著者があったりとか、アフィリエーションがあったりと、こう、一連のこう情報がな流れています。で、それからあの右上に行くと、まあ、フルテキストリンクスって書いてあって、この 文献がの実際オリジナルの文献を見たい場合はこちらに行ってくださいとかあとはその PMC っていう こ, のこれからまた後でご説明しますけどもあの論文全文をあのアーカイブしているサービスで PMC がありますがそこへのリンクがここにできています。で、えー、っとそんな結果で そ, のそれぞれ検索あのクリックするとこういう感じで飛んでいきまして実際 の, そのジャーナルのえーっとページに飛んでいったりですとか えー、ともう一つのこちら、の PMC ですね。PMC の方の該当するページに飛ぶことが行われるようになっています。はい。で、えっ、ー、と、次はこちらですね。で、右上にこのサイトっていうクリックできる場所があります。このサイトっていうところをクリックすると、こういう形で出てきまして、えー、とこれをここでコピーってやると、もうそのまま ご自身の論文でこの例えば論、えー、と文献をリファーしたいときはそれをここからコピーってやるだけで今度ペタッとコピペできるようになってるんですね。でそれがあのー、えっ、ー、とさまざまなそのリファー、えー、と参考文献の書き方ってフォーマットが決まってますけど文ジャーナルによってそれもここで変えられるようになってるんですね。これはあの初期設定では NLM 形式っていう形でこれが出てますけどここをクリックすることでいろんな APA とかその他その文献 ジャーナル側が提供しているその参考文献のフォーマットをいくつか選べるようになっていますので、そこを選ん で, でコピーすると、そのままそれを自分の文献情報として貼り付けることができるようになっていたり、あとはこのダウンロードすることもできますので、複数文献についてサイテーション情報を一気に取りたいというときも、この情報を使うととても便利になっています。はい、それから えー、と次は、こちらですね。このフェイバレッツっていうボタンもありまして、でこれはあのクリックすると、そのさっきの MyNCBI にログインしていると、そこに記録されるんですね。で、そうすると、そので、これいいなと思って、どんどんフェイバレットっていうところをポチポチクリックしておいて、後からあのまとめて、自分が知りたかったものを順番に見ていくみたいなことができるようになっています。 ここをクリックするとこんな感じで出るんですよね。アイテム is already in favor。あ、これはだからもう2回目ですね。私1回目入れて、でもう1回クリックしたんで、ここに出るんですけど、あの初めてクリックしたときはここに 入, あの入りましたよっていうのが出たりということで、このクリックすることによって、ここにいろんなそのアクションの結果のメッセージが表示されるようになっています。で、それからここにまあ Twitter のアイコンとか Facebook のアイコンとかありますけど、それぞれ の, そのサービス、SNS にこの文献、 の情報をそのままペタッと張り込むことができるようになっています。で、このフェイバレッツに実際にクリックすると、後で見るとこんなふうになってるんですね。あの、マイ n c b i っていうところのダッシュボードみたいなのがあって、で、そこから順番に見ていくと、まあ、こういう形で先ほどクリックしたものがこう入ってます。これ、あの私1件だけ入れたんで、こんなふうになってますけど、あの何件もフェイバレッツ、フェイバレッツって入れておくと、ここにザーっとリストが表示されるようなサービスになっています。はい。 なんで、この This collection is private って書いてありますねで、これ、パブリック、Make it public って書いてあるので、もし、あれなんですね、自分でいろいろとフェイバレットで集めてって、で、それがぜひ皆さんにシェアしたいというときは、ここをクリックすることで、自分がフェイバレットで集めた文献のリストを誰でも見られるような形にすることもできるということになっています。はい。で、ちょっとまた、その先ほどの検索結果のこちらに戻って、 でもしあの今実際にやってる方があの検索してこちらをご覧になっている方がいらっしゃったらここのページナビゲーションというところをご確認いただければと思います。ここにザーっといろいろとあるんですけどこれは何だろうということがここにスライドでは書いてあります。はい、こんな感じですね。こう順番にタイトル、オーサーズ、アブストラクト、コンフリクト、インタレント、セントリメントなどなどいろいろと セクションであの分かれてますけれども、その中で特に今回ご説明しようかなと思っているのがこのメッシュタームズなんですね。というのも、このメッシュタームを使うことで、よりその検索が的確なものになるからなので、ぜひこれを今までもし利用されていなかったということであれば、このメッシュタームをぜひ活用して文献検索していただければと思っているので、こちら、これからより詳しくご説明したいと思っています。 でこの文献については、このメッシュタームズって何があるかなって見るとこんな感じになってまして、何かと言いますと、この論文の中でどういったあの研究対象、課題などなど、こういうキーワードがあの語られているか、研究対象としてあの記述されているかということをキーワードリストで書かれていますが、これがメッシュタームズなんですね。それから、ここにアスタリスクっていうのがついてますけど、このアスタリスクは、 この論文の中で語られているさまざまなあの概念のうち特に中心的に、えー、研究された議論されているものについてはこういうアスタリスクがついています。ですのでこの文献は、まあ、こういうドラッグセラピーとか COVID-19 のバイロロジーとかいろいろヒューマンとかケミストリーとかっていうさまざまなあの情報について記述はしてるんですけど特にこのバイロロジーと フィジオロジーについて研究している論文ですよということが分かります。で、このメッシュタームっていうのは、これ人がつけてるんですね、実際にね。あの機械的に自動的でついてるわけではなくて、論文全文を読んで、で、こういうキーワードをチョイス、えー、と選択して、で、このアスタリスクもつけるということを人が行っています。ですので、あの非常に信頼のおけるキーワードになっています。なので、このメッシュタームについてより詳しく。 説明したいいと思いますメッシュタームとは何でしょうかえの概念階層関係を持つ統制語彙ということで、えー、とさっきあのご説明したキーワードあのキーワードが全部でだいたい3万件ぐらいあるんですでその3万件は毎年毎年もちろん研究というのはあの進展していきますから新しくあの概念が出てきますので毎年更新されてるんですねで1年に1回更新されることが基本的に行われてます でさらにあの特別に あ, のそのあらかじめ用意したキーワードでは足りない事象が起きてしまったとっいうときにはあの年の途中であっても急遽、足されることはあるんですけれども、まあ、基本的には毎年毎年1年に1回あの更新されてそのときに適切な論文に対して研究課題をあの記述できるようなタームのセットがあの提供されています。でここに、えーと 概念階層関係って書いてありますけどもこれは何かといいますとその、まあ、メッシュタームっていうその言葉キーワードなんですけどキーワードのキーワードの間にも概念的により抽象的なものからより詳しいものっていうものがあるんですけどもその関係をちゃんと定義されてるんですねなのでよりあの抽象的なキーワードからより特別なあのより専門的な概念までがだらーっとちゃんと全体的に定義された辞書になっています。 で、えー、とこれを先ほどご説明しましたけれども実際に専門家がつけてますということですね全部の3300万件のほとんどについてます、はい、でそのつけてる方々っていうのはそのメッシュをつけることだけが、まあ、基本的には専門なんですけどその方々は最低限でもこう生物医学関係の学士以上の学位を持っている方々がいますということでその方々がう確かうん何人だっけ結構な数なんですけども専門 のスタッフが毎日毎日日つけてますよとということですでその結果そのメッシュタームをうまく使うことで目的の文献をちゃんと見つけることができるようになっています。ということでこのメッシュタームっていうのがまさにこのメドラインという文献データベースの非常に大きな特徴になっているんですね。他にも文献データベースっていうのはメドライン以外にもたくさんありますけれども特にメドライン をもうとっても有用にしていてメドラインにたらしめているものという特徴としてはメッシュタームが全部ついているということなんですね。でこのメッシュタームっていうのはその、えー、とキーワードとして提供されてるんですけどもそれ自体が自由にダウンロードして利用可能になってましてでそれがこのセマンティックウェブっていうその技術的な研究対象がありますけどもそのセマンティックウェブっていう あの形に合うような形でその RDF による配布もなされているということでメッシュターム自体をいろんな目的で、えー、再利用できるようにもなっています。で2021年に新しく追加されたメッシュターム何だろうということで、まあ、非常にたくさんであの追加されるんですね大体300近くが毎年新しく追加されるんですけどもそのうちいくつかをここで、あのー、ご覧いただいてます。でやはり今年登場したものはこの COVID-19 とか サーズコブツーっていうものがあります。他にもバクテリアのね名前だけでもこんなにたくさん新しく追加されてるんですね。2020年のメッシュタームに、ね。これで生物種も新しくどんどん追加されています。で、そういった形で実際にでは本当に変わってんのかなっていうことを見てみると、先ほどご紹介した文献とはちょっと違って去年のあのアジャックスオンラインの時に。 あのご紹介したこの SARS-COV2 に関するこの文献についていたメッシュタームとを同じこの文献に対して検索かけてどんなメッシュタームが今ついているかっていうのを確認した結果なんですね。そうするとこのぴったり同じ文献であってもちゃんとあの先ほど追加された COVID-19 とか SARS-COV2 っていうのは足されてるんですね。ですのでこの新しいメッシュタームが追加された後にあのに発表された論文にその新しいメッシュタームがつくってことではなくて それまでのすべての文献にその必要な名手タームがあれば新しく付けられてるっていうシステムになってまして非常にあのしっかりとしたサービスとして提供されてますのであの昔の文献だからといって新しい名手タームが付いてないんじゃないかということはないんですね。はい、ということがこれちょうどこ の, この2つだけがこのあとは全部同じなんですよ全部同じでこれだけがこう2つちゃんと追加されてるんですね。 なので非常にあのなんていうのかな、こう、レーバーインテンシブな作業がされていて、素晴らしいですよね、メドラインって。で、その一方で、あのなくなっていくメッシュタームもありまして、で、これ、2020年の例なんですね。なぜか、こう、2020、あの去年、今年2021年ですよね、2021年のメッシュタームで、2020年から削除されたものっていうのが、どういうわけか、こう、サイト、 探してても出てこなかったので多分されてはいるんですけどちょっと分からなかったので去年のなんですけどこれはだから2019年から2020年になった時にあの削除されたタームとしてはこういうものがありますということであのご紹介しています、はい。なので、まあ、2020年から2021年になった時にももしかしたらあのいくつかの名ュタームが使われなくなっているのかなと思いますけれどもちょっとそれはわからないのでこちらあの1つ古いものになっています。 でえー、とそういった方でメッシュタームのその階層どうなってるのかなっていうことはあのここのページに行くと実際に検索してその構造を確認することができるようになっていますですのでこちらも少し試していただくといいかなと思います、えー、それでこれのページなんですけどもここにまあ直接行くのでもいいですしあとはこのパウメドのページからも飛べるようになってるんですね はい、この、えっと、パウメドのトップページのこの右下にこうメッシュデータベースというリクがあるんですね。これ、あのお気づきになってましたかこれ、クリックすると、ここに飛ぶんですね。こんな感じで、はい。ですので、これと先ほどのこのページ、デザインは全然違うんですけども、検索対象としているものは同じです。で、ここに、えー、っとメッシュタームを入れると、その検索が、結果が得られますので、 試ししてみましょうこちらですね。で、こうまた同じ先ほどのパウメードに入れたものと同じキーワードでサーズコブ2というキーワードを入れてみます。で、そうすると、まあ、それにヒットする名手タームのリストがわーっと出てきます。で、そのうちやっぱりトップに来るのは、このぴったり、いくざくとマッチしてるものですよね。なので、これをクリックします。そうすると、 はいこんな感じでちょっとこれだと見にくいので多分ご自身のお手元の、えー、とブラウザーでご覧になった方がいいかなと思うんですけれどもこの SARS ブツというメッシュタームについていろんな説明がされていますでその別名もたくさ ん, んですね篠に同義語ですよね同義語を問いしてこれだけたくさん入ってますあのー、全体として3万キーワードをあのメッシュタームがありますと、あのー、お伝えしましたけれども それはこの同義語は入ってないですねこの、えー、と代表的な語として3万の概念が入ってますけれどもその他に同義語としてもこれだけたくさん入っているのでメッシュタームっていうその辞書自体の語彙数がもっともっとたくさんあるんですね。はい、でそういった形でこのどれを入れてもこの SARS-COV2 というメッシュタームがヒットするようになってます。はい、ということでこれが先ほど の, あの動画の時に少し前振りでお伝えしましたけども。あのー 専門用語を入れるのは難しいとかいうときに、専門用語でなくても同義語であれば、ちゃんとそのより適切な専門用語にあの寄り添ってヒットさせることができるようになっているんですね。はい、で、またあの、それ、さらに後で説明しますけども、この、えー、と同義語のマッピングっていうのは自動的に裏でなされているんですね。それは後でもう一回確認いたします。で、さらにこれがその階層構造なんですね、概念の。 概念の階層構造でこの SARS-COV2 という概念っていうのはこれだけ上位概念があるんですね。これがそれぞれ全部メッシュタームなんですけれども、えー、と最初に、えー、とこれはオーガニズムカテゴリーってあってその下にバイラシーズとあってでその下に RNA バイラシーズとあってっていう形でどんどんそのより抽象的な概念からあの詳細なより狭い特性 あ, ある特別な あの概念にどんどんだんだん絞り込まれていきますけどこういった形で概念階層が全て定義されています。でこの概念階層が定義されていることで何が文献検索に役立っているかというとこの SARS-COV2 というキーワードであのメッシュタームで検索した時はこのキーワードが入っているものだけがあのヒットしますけどもこの上のコロナバイラスとかその最寄り上の、えー、と例えば RNA バイラスとかっていう形のメッシュタームで検索するとこの RNA バイラスの下にある概念すべてがあのついているメッシュタームとしてついている文献すべてをヒットさせることもできるんですね。なのであの特殊なあのスペシフィックな あの概念が書かれている文献だけを検索したいときは、こういうより詳細な、より具体的な概念を名ュタームとして入れればいいんですけれども、もうちょっと広い概念で取りたいなというときは、その上に行けばいいんですね。それを選択して検索かけると、それよりも下側についている名ュタームがついている文献すべてを検索結果に入れることもできます。これも素晴らしいですよね。だから、具体直接、例えば、あの文献に RNA バイ r ス s e っていう名詞タームがついていなくても、 SARS-CoV-2 というメッシュタームがついている文献であれば全てヒットするようになるんですね。で、それを行うためのこう仕組みがあのサービスとしてここに提供されてまして、例えばこれでこんな形でやるとこ、これあの今大きく切り替わってしまってますけど、この部分ですね。この部分を大きくしたのがここです。で、ここで例えばそのメッシュタームのこの SARS-CoV-2 というものが メインであのアスタリスクを先ほどご説明しましたけどもこの SARS 鉱物がアスタリスクがついているものだけに絞ってくださいそれからその SARS 鉱物の中でもドラッグエフェクツについて書かれているものにしてくださいみたいなことはこうやってあのクリックしていくだけで条件を決めることができましてでさらにこの下今回はあのクリックしませんでしたけどもこれをクリックすると今まさに説明したその概念階層である上の概念の、うん ヒットさせたら場合はその下の全部持ってくるって言いましたけどもそういうことをしたくないっていう場合もあると思うんですねある特殊のその本当に今自分が検索しているメッシュタームだけがついているものでそのよりも下の概念のものは入れないでほしいっていう時はここをクリックするとそういった検索にもなりますそういったことをいろいろと自分で自分の目的に合わせてクリックしていってでここでアドサーチ、えー、ビルダーっていうところをクリックするとここにその条件にマッチした あのパウメドの検索キーワードがここに自動的に入力されて、このサーチパウメドってやると実際にその検索が行われます。でそれを行うと、こういう、ここでこういうふうに入って、それを検索するとこういう結果になりますということですね。はい。ということで、これ、自分でもちろん書いてもいいんですけども、今みたいな形で画面で順番にこうクリックしていくだけで自動的にパウメドのサービスが キーワーワドを入れてくれてて、くで、さっきとちょっと違ってるのは何かっていうと、ここにあのメジャーとか入ってますけど、これ、この角括弧の中に入ってるものがいろいろなその検索条件をいろいろ決められるあのキーワードになってるんですよね。で、今回はメッシュタームで、しかも、えー、とアスタリスクがついてるものだけという形でやってるので、ここにあのメジャーって入ってます。で、こういう形で、このメドライン、パウメドでメッシュタームをあの 特定してから検索すると何が変わるかっていうと先ほどそのこのキーワードにマッチしている部分が太字になってましたけどもそれが表示されなくなるんですね。というのも当然これは名刺タームで検索をしているのでそこをわざわざ表示させることが必要がないわけですよね。なのでここはちゃんとタイトルとあの著者名やその他こういう基本的なあの最低限の書士情報だけが表示されるようになっているということでちゃんとその辺の挙動が変わるようになっています。はい これもご自身でご確認いただければなと思います。はい。で、さらに、えー、ここにアドバンストっていうあのリンクがあるんですね。で、これをクリックしてみると、またいろいろと、このパウメドがどういうことを行っているか、裏で何を、皆さんが知らないうちに何をしてたかっていうことが分かるようになってます。で、これを見てみます。そ う, で す,、ね、そうすると、こういう表示がされるんです。そうすると、今までそうご自身がこう検索した履歴っていうのがちゃんと残ってます。 で、それぞれこ う, こういうふうに検索しましたよとか、こういうふうに検索しましたねとか、全部載っていて、でそのときの時間と何件ヒットしたかっていうのが全部分かって、で、ここ、この辺、ここはクリックできるようになってまして、ここをクリックすると、この条件で検索したときの結果をもう一回見ることができますし、さらに、えー、とここ、この Details っていうところをこうクリックすると、ここが開くんですね、パカッと。これをこう見るとこんな感じになるんですね。それぞれこうクリックすると、この条件、あの、 ディテール図の内容が表示されますでこれがこの先ほどちょっとまた前振りで言ったのいかにうんとちょっとしたキーワードであってもより適切な検索をするため の, あの仕組みということになってましてあの例えば一番最初に s a ズ s c o 2っていうキーワードだけ入れて検索しましたけど実はそれをあのパウメドの中ではこういうふうに自動的に変換してるんですねでこういう検索 キーワードを入れたときと同じような検索が実際に行われてで、それで文献がそれに対してヒットしています。ですので、なるべくそのユーザーがこれをキーワードを入れたんならこういうことが知りたいんじゃないかということをファウメイドが意を組んで自動的に中でこういうことをやってるんですね。で、それで検索結果に出てきますので、まだ同意語であったりそういうことがあった場合は自動的にそれをあの他の キーワードであっても同じ意味であると書かれている論文であれば、全部ヒットできるようになってます。で、それはこれもそうですし、これもそうなんですね。なので、もしあのキーワードを得てパウメイドで検索した結果があれと思ったときには、ちょっと今みたいにアドバンストっていうところをクリックして、ディテールズっていうところを見てみると、実際パウメイドが何をしているかっていうことが分かりますので、もしそれが実は、 ご自身の思っているものと違う解釈をされてしまっていたらば、それはここで変えることができるんですね。ですので、た多分ほとんどの場合は別にわざわざここを見ながら確認して違う条件にすることはないと思うんですけれども、もしあの何か変なことがあったりとか、実はパイメイド何してんだろうっていうのをご興味あった場合は、ここの Details ってところをクリックしてみるといいかなと思います。すごい、いろいろとあの裏で動いていることがよく分かります。 で、えっ、ー、と、さっきほどは、その、核括弧の中にメジャーって入れましたけど、入れられるものって、本当にこんなにあるんですね。この、サーチフィード、ディスクリプションズタグスっていうのがあるんですけども、それぞれこの AD とか AL とか AID とかいっぱいありますね。それぞれ、あの、これを入れ、この核括弧の直前に、えっと、ダブルクォーテーションとかで何がしかのキーワードを入れてあげると、その、ダブルクォーテーションで書かれている中のキーワードが、 こういう文脈ですよってことをパブメドのサービスに伝えることができてでそれに合わせてちゃんとパブメドの検索エンジンがその挙動を変えて結果に反映させるようになってます。でこれが例えばこの「PMID」って書いてますけどだから13567とかっていう数字をキーワードに入れてでその数字だけで検索すると本当にその数字が入ってる論文っていうことになってしまうんですけどこの数字の直後にこの「PMID」っていう書き方を入れるとその あの数字の PMID の文献を探してくださいっていうあの意味になるんですね。っていうことで、そういう形です、もう本当にこうたくさんありますけど、一つ一つは説明できないぐらいありますけども、そういう形で、あのー、挙動検索結果をあ変えることができるようになっていますで。先ほどのメジャーっていうのはこれですよね、はい。メッシュメジャートピックって書いてますけども、まさにそのアスタリスクがついているものってことですね。だからこのメジャーの直前に、 あのキーワードを入れると、そのキーワードがメッシュタームとして解釈されて、かつそれが、えー、とアスタリスクがついている文献だけに絞って検索をするということが行われます。でもちろんなかこういうこと全部覚えるの大変ですから、ほとんど別にこれを覚えて入れなくちゃいけないということがあのしないようにサービスが提供されているわけですね。例えばここを見ると、ここにこうクリックしたりするだけですけども、ここにクリックしたり、ここのバーを変えたりとかっていうことをしていると、 で実は裏側でこそれぞれこの辺がこう自動的にわーって書かれていくわけですね。でそういうことがここで DTLs を見ると分かるようになっていてさっきもその2000年から2018年に場を変えてましたけどもあれはこういうふうな形で、えー、DTLs を見るとこういうふうな検索条件に変わってたんですね、実は。でこれがあのパーフェイドの検索ボックスに入れられて検索された結果と同じになっているということになっています。なのでこの辺見ながら このキーワードを見て、あこの条件で検索できるんだなと思ったら、実際にこれをあの使ってみてもいいですし、あの普段別にそんなことも考えないで、結構いい結果が出てるんであれば、本当にここでこう全部やっていくだけでもいいと思うんですけども、実は裏ではこうなってますということをあの少しあの心に留めておいていただけるといいかなと思います。次、and と O あと n o t、はい、これも使えるんですね。これは、ま 検索エンジンをよくご存知の方だと大体まあ分かってるの分かってるよっていう話かもしれませんけれどもキーワードを複数入れた時にその複数のキーワードがどういう意味であの検索されるのかっていうことを明示することもできますでアンドっていうのはほとんど使うことはないんですねっていうのも実は普通にこの2つのキーワードをスペースを使って区切って入れればそれはもうアンド条件っていうふうになるんでので わわざわざって書かなくてもあのスペース区切りでキーワードを入れていくとそのスペースあのキーワードを全てがあの含んでいる文献を探しなさいっていう意味になります。でもそうではなくてそれぞれ複数のキーワードを入れた時にそれのどれか1つでもいいから入ってるものが欲しいなった時にはこの「OR」っていうのを入れるんですね。そうすると複数のキーワードを「OR」で結ぶとその結ばれたキーワードのどれか1つ以上。 すべてが入っててもいいですし、1つだけでもいいんですけども、どれか1つ以上が入っている文献を探してくださいっていう意味に変わります。で、さらにこの NOT っていうのを使うと、今度はあのこの前のここで言う例だと SARS-COV2 というキーワードが入っている文献を探してください。ただし、ワクチンというキーワードが入っているものは除いてくださいっていう意味になるんですね。この NOT って言うとその NOT の直後のキーワードは含まないものだけにしてくださいっていうあの条件に変わります。 でですのでこの辺 も, あのもしご自身の文献探しているときにあこのキーワードはいるんだけどこれ入ってるのたくさんできちゃってるけどこれはどかしたいなとかいうときにはこういう形でノットを使うとそのキーワードが入っている文献だけを除いて検索結果に反映させることができますのでぜひお試しいただければと思います。でこれあの気をつけなくてはいけないのはべてこの大文字で書かなくてはいけないんですね。小文字のノット 書いてしまうと、そのノットっていう文字が入っている文献を検索ってことになってしまうので、そこは注意してください。この and or not は全てあの大文字だけで書く必要があります。で、これもあの実際にそれを入れて検索すると、またこのアドバンストを使えば実際それがどういう風うに解釈されたかっていうことがわかるようになってますので、これを見てみるとあの例えばですけども。先ほどは本当に。 キーワード一つしか入れてないんですけど、ちゃんとこの「終わ」って入ってますよね。ここに「終わ」って入ってるわけですね。ちょっと、アンドとか「not」はあの普通にキーワード入れただけだとないのかなと思うんですけど、こんな感じでちゃんとその「終わ」っていうキーワードはあの皆さんが普通にキーワードあの検索を、パウメイド検索をしているだけでも裏側では使われているということがわかると思います。で、えー、とこんな感じで。 うん、でこの中でも特にすごいのはこんな感じなんですね。この SARS-COV2 でノットワクチンって入れると、さっきのディテールズがどう変わるかっていうところなんですね。そうするとこんなふうに変わるんですね。もう人間では分からない世界になってますよね。すごいことが起きてます。なんでこういうことが実際には文献検索の裏側では行われて、いかにご自身が欲しい情報を的確に取ってくるかってことにあの苦心 ししたサービスとで、えっ、ー、と、次ですね。で、さらに、さっきのこのディーテールズあ、アドバンストを見ると、ここに点々点っていう3点リーダーがあったことに気づいたと思うんですけども、これをクリックすると何が起きるかなっていうと、こういうのが出てくるんですね。で、そうすると、今度はまたアドクエリとかデリートとか。 クリエイトアラートとかって出てきますけども、まあ、特にこのクリエイトアラートこれは何だろうって思うと前ちょっとあのお伝えしたようにこのキーワードの検索で新しい文献が出てきた場合はお知らせしてくれるっていうサービスなんですねなのでもしあのここで MyNCBI にアカウントをお持ちの場合はこれを使うことができますでここでクリックすると何が起きるかっていうとこんなページに飛んでいくんですね こんな感じで、その MyNCBI のアカウントって言うんですけど、実はこういういろいろな他の SNS などのサービスの ID を持ってさえいれば、この MyNCBI のアカウントもすぐ作れるようになっています。今まではこの PubMed の NCBI のところで新しくアカウントを作って、そのアカウントに基づいて今みたいなサービスが提供されていたんですけども、そのサービスはなくなってしまって、 その代わりに、こういう他の SNS などのサービスを使ったログインだけに変わりますよということがここに書かれています。ですので、もし、前々からもう MyNCBI のアカウントは持ってるよっていう方がいらして、で、このサービスのこう変える部分にまだあの対応されていないようでしたら、今のうちに対応されておくといいかなと思う。この辺のサービスからご自身、どれか一つでもあのアカウント持っていれば、これをクリックすることで、 ご自身のアカウントを NCBI の, の MyNCBI に作ることができます。で、これ、試しに初めて作る場合どうなるかっていうのをやってみるとこんな感じなんですね。はい、Create a new NCBI アカウントってって、ここ今、僕の子が入れてるわけですけども、これで Continue ってやっていくと、こんな感じでいろいろと必要な情報を入れていきます。で、これがその、あれなんですね、さっきの Create アラートの部分で、えー、とまあ名前、そのサーチの結果にこう名前を付けることができます。 で、さらにその中に具体的なパブメドの検索キーワードをここに入れます。で、いろいろとこう条件があるので、まああの、マンスリーですかとか、あのね、いつ送りますかとか、いろいろなその、えー、と配信の間隔とか、何件そのメールの中に検索結果を含めるかといったようんな条件を加えて、セーブってやると、あのそれが実際にあの有効になります。で この私の場合、こんな感じですね。こうやってくるんですね。SARS 物ワクチンっていうようなキーワードのアラートを作っておくと、こんな感じでメールが来ます。はい、検索結果が出ましたよってことで、こんなふうに出てくるんですね。なので、もしあのこのサービスまだご利用になってなくて、あ、これはいいかもって思った方は、ぜひこのアカウントを作ってお試しいただけるといいかなと思います。いいですかで、 さらにここ、アドバンストクリエイトアラートやりましたね。次、クリエイト RSS。これはどうですかね。あまり RSS とかあのご存じない方の方がもう今は多いのかなと思うんですけど、ちょっと10年ぐらい前は、もうちょっと前ぐらいかな。すごい流行ってましたよね。何かしらこう、うん、サイトでもどこのブログでも新しい情報が来ると、その情報は RSS でもあの配信されていて、 で、その RSS リーダーっていうのがあって、その RSS リーダーっていうアプリを使ってると、うん、そこにこう最新の情報がどんどんと流れ込むっていうことでよく使われていたんですけど、どうですかね、最近あまり使われなくなったのかな。私はまだ使ってるんですけども、そんな感じで、そういう RSS フィードっていうのをご自身 の, そのキーワードで作ることもできますよっていうことですね。で、ここで作っておくと、このえと URL をご自身 の, あの RSS リーダーに登録しておく。 そういうことをすれば、まあ、その RSS リーダーで読むと、そのキーワードにマッチした結果っていうのが一覧がその RSS リーダーの中で表示されるようになります。はい、ということで、さまざまな方法で検索結果を知らせることができると。パウメドはいろいろと一番最初の1997年の時とはもうだいぶ変わってるんですよね。あの時は本当にウェブブラウザで検索室の結果をその場で見るだけでしたけども、それから。 基本的にはですね、でコピペとかはできましたけど、こういう最新の SNS に対応したようなさまざまなサービスがどんどんと付加価値として追加されて、付加サービスとして追加されています。はい。で、ちょっとあのメッシュの説明もしてたんで、ちょっと一旦メッシュに戻るんですけど、メッシュに関連するサービスとして、メッシュオンデマンドっていうのがあるんですね。これ何かなと思うんですけど、これ、 使い方にによっては非常に便利なんですというのもこれはもう実際に こ, のここに文字列を入れた後のスクリーンショットなんですがこのページにアクセスするとここが何もない普通の四角いスペースになってましてでそこにあの何でもいいんですけど英語の文章を入れますよねでコピペするとコピペしてあのサーチってクリックするとそのご自身が入力したこの文章の中に メッシュタームに該当する部分があれば自動的にそこをハイライトしてくれるんですねで、そのハイライトした結果がここにざっと出ますですのであのー、最初に何かしらご自身でまあ、文献に限らずなんですけど何でもウェブ上のあの記事、ブログの記事でも何でもいいんですけどその辺は一部をガッとコピペしてここに貼ってサーチってやるとその中にどういったメドラインで検索できるメッシュタームがあるかってことが一気にわかるようになってます でさらにそれに合わせてここにあるさまざまなそのメッシュタームにヒットしたキーワードを元にしたあの検索も行われていてこれにマッチしていると思われるあの君 の, あの興味ある文献はこれじゃないのってこともちゃんと教えてくれるんですね。こんな感じでここに入れたこのメッシュタームヒットしたメッシュタームが入っている最もあの近いと思われる文献のリストがこう出てきます。でですので そういった形でまあ、ブログ、先ほどお伝えしたようなこのブログの記事などに近い、パブメドに入っている論文のリストが欲しいというときに、こういうのを使うといいかなと思います、ね。参考文献を見つけたりとか、より詳しい情報を文献から知りたいというときに、このメッシュオンデマンドを使ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、これもここに URL がありますし、あのここに QR コードがありますから、あの簡単ですね。ピッとやれば。 すぐにアクセスできるようになっています。はい、で、えっ、ー、と、さらに、先ほど来こう、あのパブウェの検索結果を見ていくと、ここにこう、なんかこう出てましたよね。これ何だろうって思うわけですよ、ね、はい。これ、ちょっと見てみたいと思います。さあ、何でしょう。こんな感じです。ここをクリックすると、こういうページに飛ぶんですね。で、これは、あのー、何かと言いますと、 この特にそのクリニカルクエリーズということで、これまでは、ここでは本当にこういうキーワードにマッチした文献のリストが出てきましたけれども、さらに一歩進んで、そのキーワードにマッチしながら、かつ、このトリートメントならトリートメントっていうあのサブジェクト、題目、なんていうか、テーマにあった論文のリストを返してくれるっていうサービスなんですね。なので、キーワードにマッチしている論文の うちさらにそ の, あの、えー、と医療従事者の方などのより詳しいその自分のトリートメント、まあ、どうすればこの COVID-19 に対してあの適応してあの患者さんにどういったことができるかっていうことを調べたいという時にはこういうものを使えるようになってます。でこれも、まあ、こういう特別な検索なんですけども内容としては非常に複雑なパウメド検索をしている。 のでこういう感じであのトリートメント他にもいろいろなテーマで検索ができるんですがその裏側っていうものを見る と,、えー、ともうちょいいきますねこれなんですねこんな感じになっていてもうこれも本当に人間の世界あの人間が知ることができる世界を超えてるような複雑なあのクエリーが裏で動いていますでこういったことが行われて、えー、とさっきほどのテーマに合わせた文献を的確に見つけてくれるというサービスになっています で こ, れこういうすごい複雑な、えー、クエリーがどうやって作られてるかといいますと、それ自体はちゃんと研究されてるんですね。で、こういうあのテーマに沿ったカテゴリーです、ここにカテゴリーと書かれてますけども、このカテゴリーに合わせた文献をマッチさせるためのキーワードリストはどう作れば、よりそのカテゴリーにマッチした文献がトップに出てくるかということを、えー、ちゃんと研究されてで、それも論文になってます。 そういったものをここのヘルプページを見ると書かれてますのでもしそちらのどういった裏側でどういった研究がされているかということに興味ある方はそれを参照していただければと思うんですけどもそういうちゃんと研究に裏打ちされた結果としてこういうパブメドの検索キーワード の, あの構成がなされています。でそういった形であの信頼できる文献検索が行われるようなーサービスになっています。 ですので、あらかじめご自身で本当にあれやこれやどうすれば、あのより自分が欲しい文献にたどり着けるんだろうということであの、ここのキーワードをぐちゃぐちゃやるということをなるべくしなくても、本当にご自身が本当に必要としている文献をすぐに見つけることができるということができるように、さまざまな手段が提供されてるんですね。で、それと同じことは、実はこのパブメドのトップページからも行けて、ここにクリニカルクエイズってあるんですね。 さっきはここにメッシュデータベースってありましたけど、ここにもクリニカルクエリーズとあって、でこれをクリックすると本当に同じページに飛ぶんです。で、ここは本当に今、本当に COVID-19 について、あのー、世界でこんな大変なことになってしまっているので、特別にこれだけ用意されているんですね。で、これは、まあ、COVID-19 があのまだ出てくる2019年以前の場合はこれだけだったんですね。この クリニカルスタディカテゴリーズ で, でここにセラピーとかブロードとかいろいろいくつかの条件を示してあの こ, ここですよねこういうことで、あのー、検索をかけるっていうサービスになってましたですのでここにあの疾患名などを入れてでその疾患に対するセラピーとかクリニカルプレディクションガイドとかっていうことをに関連する文献を探したいという時にここを使ってたんですけども今は本当に COVID-19 になんとかどんどんと医療の、ね、対応があのなされなくてはいけないっていうことなので こちらに特別なこうセクションが設けられていて、とにかく COVID-19 に関連する文献を的確に早く見つけたいということがあの優先されますから、ここにできているということがわかります。はい、ということで、こんな感じのクリニカルクレイズもあの使えます。これらが本当に全部無料で使われるというのは本当に素晴らしいですよね。はい、で、次、ここです。 一番最初の心にメッシュは全てデータをダウンロード可能と言いましたけれども、それがこのページでできるようになっています。で、これもここに URL が貼っています。で、こんないろんなフォーマットでできるんですね。XML、ASCII、Mark21,RDF。で、この RDF っていうのは先ほど少しお伝えしたそのセマンティックウェブに関連するあの情報を表現するための形式になっています。で、これを で、他に、その部分については、こんなサービスになっていて、その場でその RDF っていうデータに対して検索をすることができます。で、ここに行くと、メッシュタームをあの、スパークルっていうその RDF のデータを検索するための問い合わせ言語があるんですけども、そのスパークルっていう問い合わせ言語を使って、メッシュタームを検索することができるようになっています。 で、これを使うと、例えばどんなことができるかっていうのもちゃんとサンプルクエリーズってことで書かれてますので、ここをクリックしてもらえるとわかるんですけど、これ使うと何ができるのっていうのは、ここにザーっと書いてあります。で、例えば一つ、その中の例を見ると、リトリーバーリストオブプレディケーツインメッシュア in m とか、あと、これはリトリーバーリストオブディスクリプションザッ t はノー s ン h a t are no longer active in current Mesh and when they were last active って書いてあって、何かというと、過去のメッシュタームの中で 使われていてい今はもう使えなくなってしまったものは何ですかでしかもそれはいつまで使われてましたかっていうことを検索できるようになってるんですね。それを見るの検索を実行するとこんな感じで書かれていますと。こういう名ュタームがあって、で今はもう使われてなくて2016年まで使われてましたよっていうことがこう分かるんですね。はいうようなこともできるサービスです。 この辺はちょっと専門的なので、まあ、あの一般的に文献を探すっていう目的とはちょっと外れてくると思うんですけども、もしメッシュタームっていうものにご興味があって、いろいろと調べたいというときは、こういうサービスも使ってみるといいかなと思います。はい、で、ちょっとパウメード検索の注意ということで、少しまとめてます。キーワード自体には大文字小文字の違いはないので、大文字入れても小文字入れても同じ検索結果になります。 であの先ほどその自動的にいろんな解釈がなされて名ュタームがついたりとかしてましたけどもそういうことを全く行いたくないっていう時はこの二重引用符を使うんですねでそれをもちろんここで書かれてるように複合語とも書いてありますけどもか一単語ではなくて複数の単語をその複数の単語の並びとして検索したい時も二重引用符を使いますただし、まあ、これ後でちょっと触れますけどもその二重引用符の中に入れてる 複数の単語の並びにマッチするあのパブメドの辞書っていうのがあるんですけど、その辞書がないとうまく検索はなされないので、そこはちょっと注意するポイントになってます。で、さらにちょっとメドラインとパブメドっていう話を少ししてて、実は何だろうって思う方もいらっしゃると思うんですが、実はそのパブメドが検索できる対象っていうのは文献データベースのメドラインだけではないんですね。なので、で、 メドラインという文献データベースに入っている限りは、そのメドラインのす全ての文献情報にメッシュタームがついているんですけれども、パウメドが検索する対象で、メドラインではない文献についてはメッシュタームがついていませんということがあるので、ちょっとそこも、まあ、あの知っておいていただけるといいかなと思います。で、あのお伝えしましたけれどもうんと、文献一つ一つにメッシュタームをつけているのは人間なので、 あの発表されたら体達に着くわけではないんですね。やはりこれ作業してますから、あの発表された直後にはまだメッシュタームはついてないんですね。だいたいま2。3ヶ月程度かかってます。ですので、メッシュタームを使って検索するとより的確な検索結果にはなりますけれども、その代わり本当にまさに例えば昨日とか一昨日とかに発表された文献というのはヒットしない可能性が高いので、それは注意するポイントになります。 でその二重引用符に囲われた複合語がうまくいかなかった例がこれなんですね。これまたあのアドバンストのディテールズを見るとそういうことがうまくいかなかったっていうことが分かるようになっていて例えばここに「using linked open」っていうのをあの二重引用符に囲ってでこの tab って書いてあるのはタイトルもしくはアブストラクトにこの 複合が入っているものをあの検索してください。っていう意味になるんですけども、それを検索するとこれは見つかりませんでした。よって書いて出てくるんですね。で、その代わりでも見つからなかったからといってゼロ件では出さなくて、あのこの二重陰陽法を取った形での検索に変わりました。ってこと書いてあるんですね。なんであのクォーテッドフレーズが見つかりませんでしたので、こういう形にクエリを変えて検索をしました。ってことで、あの検索結果としてはこれの結果が出るっていうことが行われ。ます。 ということは、あのまたあの検索して二重演を使ったりして、その自分が思っているフレーズを探したんだけど、うまくヒットしなかったなというときは、同じようにこのアドバンストのディテールズを見て確認してください。そうすると、こういう形でちゃんと何が起こったかということが分かるようになっています。で、えっ、ー、と、それからこれですね。それで、これがさらに えー、と先ほどのアドバンストっていうところをの上のところ今まで全然下ばっかりそのディテールのところばっかり見ていたんですけど実は上の方にこういう部分があるんですねこのサーチビルダーっていうのがあってでそこに行ってこの小インデックスっていうところのクリックできる場所がありますそれを見るとパブメドの中にどういうその作品が入ってるか辞書が入ってるかっていうのがわかるんですねパブメドが使っている辞書の中の見出し語一覧が見えますで例えばリンクとオープンって入れるとリンクとオープンっていう キーワードあの、作品付けされている文献は102件ありますよっていうのが分かるようになっますね。で、ここにリンクとオープンデータっていうあの3つ の, の複合語として辞書あの、作品に入っていて、それが検索される文献は70件ありますよってことが分かるようになります。で、のでこのままだとあの件数が分かるんですが、さらにこんな感じでユーディング・リンクとオープンって入れると、ユーディング・リンクとオープンっていう 複合語としての辞書はないのでここにはそれが出てこないんですね show index 押しても using linked open では出てこないでちょっとそれに近い別のこういうあのー、作品語が出てきますで、多分君が思ってるのはこっちじゃないのっていうのを自動的に言ってんですね using linked open でないけどもしかしたら using liquid じゃないのっていうふうに言ってくれてそれだったら2件あるよみたいなことをあのパウメイドが教えてくれます でもしそれがそのスペルミスであって、本当にこっちに変えたいならば、これをクリックすると、ちゃんとそれに合わせた検索も行われるようになっています。で、えー、ミススペルか、本当にやりたくてヒットしてないかということは、ここで確認することができます。で、またこれですけど、これはその先ほどお伝えしたそのメドラインには入っていないけれども、パブメドでは検索できる文献の例になっています。なので、ここにはメッシュタブがついていません。 これヒッグス粒子の本当に物理の話なんですけどもね、この物理学の文献であってもちゃんとパブメドでは検索できるんですね。ただ、あのご想像の通りえっり、と、ライフサイエンスやバイオメディカルではないので、メドラインには入ってなくて、あのメッシュタームはついてません、はい。という例になっていて、それを確認すると、ここに書いたんですね。パブメドノットメドラインって書いてあります。こ の, このフォーマットを見たいときは、 えー、とこの検索結果にあのディスプレイオプションってあったんですけど、そのディスプレイオプションっていうところをクリックして、メドラインっていうフォーマットを選択すると、この形式で文献情報を見ることができます。そうすると、ここにこうステータス、スタッドって書いて、これが見えますので、あ、これはあのメッシュタームがついてないのに、なんか古い論文で何だろうと思ったときは、こういうのを見てみると、あなんだ、やっぱりメドラインには入ってないからかっていうのが確認できます。まあ、これはさすがにあの タイトルからしてないだろうっても分かると思うんですけど、もしよく分かんなくて、なんでかなと思ったときは、こういう形で確認もできます。で、それから、あと、まだありますよ。ワイルドカードっていうのも使います。これ、あの、SARS-COV-2 のワクチンのこの N の後にアスタリスクつけてますけど、これをつけると何が行われるかっていうと、この、えー、と2個目のこの単語、ワクチンの N までの後に何が来てもいい。 ね、その何が来ててもいい単語を全てにヒットしますなので例えばこのワクチンとかワクチンズとかあワクシネイテッドとかワクシネーションとか全部そのここが五感になっていてここから始まるこの後はどんな文字が来ても一つの単語としてあの書かれているものであればすべてがヒットしてそれがあの入っている論文のリストがパブレドの検索結果に出てきます。はい、これも 使い方によっては非常に便利だと思うんですね。この辺全部知りたいというときには、これ1個1個入れなくこの OR で結ばなくても、ここにアスタリスク1つ書くだけで、全てがこう展開されて、パウエルの検査結果に反映されます。で、ただ、この五感の部分は四文字、最低4文字以上で、ちゃんと動きません。で、あとこういう形になっているので、メッシュタームへの自動マッピングは行われないので、先ほど の, あのディーティルズを見ると、ここは、あの、 勝手にわーってオアのつながったようなメッシュタブがついたりとかっていうああいう展開はなされません。その代わりこういう展開は行われます。ということですね。でさらにパブエンドの場合はこのアスタリスクを書いたあのキーワードえっ、ー、と検索語はこの複数入れる場合はその最後になってないといけないみたいです。なのでこのえっ、ー、とアスタリスクエダた後にまたスペースでまた別の単語を入れたりとかっていうことはできないみたいです。のでここは注意してください。 なので、アスタリスクを入れたものがこう複数並べるということもできないということになります。で、そのあとですね、さらに、えー、とちょっとまた少し戻りますけれども、ずっとその、うーんと右側のページナビゲーションっていうところを見ていくと、一番下に何があったかなっていうのをちょっと思い出していただきます。えー、っと、これですね。 このずっと行くところ、リンクアウトってありますね。リンクアウトモアリソーシズってありますけど、これに行くと何があるかというのをここでご紹介します。うん、とまた戻って戻って、ここですね。こんな感じになっています。で、ここにヨーロッパパブメドセントラルとネイチャーパブリッシンググループ、パブメドセントラルってありまして、これまでこのパブメドセントラルとネイチャーパブリッシンググループの2つはあの右上にもリンクがあったので、すでにご紹介しました。 で、あとパウメド、ヨーロッパパウメドセントラルっていうのがあるんで、これは何だろうっていうのを後でご紹介します。はい。で、まずはパウメドセントラルの方からあのあのご紹介しますね。はい、えっ、ー、と、こんな感じで、えっ、ー、と、フルテキスト全文、論文全文をアーカイブしているデータベースになります。で、それのページに行くとこんな感じですので、はい、もしご興味のある方はここアクセスしてください。使われた方もいらっしゃるかな。で、 ここ現時点で大体700万の全論文全文がここにアーカイブされていますということですね。で、これは何だろうということを簡単にご紹介いたします。で、これは、あのえっ、ー、とですね、アメリカの法律でその生物医学系の文献というものはすべてその国、この米国医学図書館というナショナルライブラリーメディスンが。あの 保存しておかなくてはいけないというふうに定められてるみたいなんですね。で、それでもちろんあの書籍というかあの紙の媒体として発表されている論文ジャーナルは全部、うん、図書館に行くとアーカイブされてるんですけれどもそれと合わせてあのデジタル的な形でも保存しましょうということでその、うん、物理的なあの紙媒体の ジャーナルに合わせてそれのデジタル版を保存するためにこのパウメドセントラルというものが作られていると説明されています。なんでまあ日本でいうと国会図書館とかと同じですよね。国会図書館は全ての書籍を保存していますけど、それのデジタル版と。それがアメリカでいうとそれがあの医学系でいうとこの米国医学図書館というのがあって、そこで全て保存していると。その中にパウメドセントラルが入ってます。でこのサービスは2000年に プロナスとセルを収集して始まったんですね。最初はデジタルはこの2種だけだったんです。それがこの21年間の間にどんどんと増えていって、今はその1700年代に発表された論文を含む700万件程度が収められています。すごいですね、1700年時代のそ の, あの論文はもちろんデジタルでは発表されていませんので、スキャンしてるんですよね。ここに書いてある通り、 あの出版社や学会などから直接帰宅された論文のほかに NIH の研究資金を利用して得られた研究成果を著者自ら帰宅する論文や古い論文をスキャンして得られたものも含まれていますということで例えばその、えっと、論文全文が全て読めるのでもちろんオープンアクセスジャーナルであればそのまま入りますし Nature とかサイエンスみたいに あのオープンアクセスではない論文もたくさんあるんですがその場合は、えー、とその論文を書いている著者がその論文の成果を出すためにあのここで書かれたようなその NIH の研究資金を使っていた場合はちゃんとそこにあの著者自らが PMC にあの帰宅しなくてはいけないっていうこのちゃんとあの指示がなされてるんですよね。それにに従っってて著者がが自分のそのととか載っている論文と内容が同じものをここに アップロードするといいうことが行われていますで、もちろんそういうわけで、そ の, あの全文論文全文がフリーで全部読めるんですけども、だからといって、そこにある論文が全てその著作権フリーというわけではないので、ダウンロードしてそれを再配布するとかっていうことには当然、あの制限がかかるものもありますのであの、ご注意いただければと思います。で、このページに行くとこういう説明もなされてまして、これはちょっとあの2020年の。 データなので少し去年の3月ですね、古いんですけれども、当時はまあ6ミリオンなので600万件ぐらい入っていて、そのうちの 64% がそのあれですね自動的にあのオープンアクセスジャーナル等からあの帰宅されたものになっていてで12、12% が今あのお伝えしたような著者自らアップロードするタイプのオーサーマニュースクリプトが 12% で, で、残りの 22% がその古い文献を。 あのデジタルスキャンしてあの読めるようにしているというものになります。なので結構その1800年代1700年代のものも含めてすごい古い論文というのがこれだけ 22%、うん、137万文献入ってるんですよね。なの結構そ の, あの名著とか言われている論文ももしかしたら入ってるかもしれないのでちょっとご興味ある方は検索して見つけてみるといいかなと思います。 というのが PMC で, で、ここへのアクセスもどんどんやはり増えてまして、こんな感じになってるんですね。<笑>で、2013年から順番にこう見てますけども、えー、と平日の平均ユニークアクセス数と、えー、と論文あの、検索可能というかあの、PMC に帰宅されている、アーカイブされている論文 の, あの数がこれだけどんどん増えてますということですね。なんで 一番新しいのは700万件でしたけども2020年 の, あの米国会計年度 の, あの時点では647万件だったということですね。であの、毎日毎日これだけのアクセスが来ていて最近は340万件1日に来てるということでもう非常に多く使われているサービスになってます。で、実はその、まあ、あの先ほどお伝えしたようにあのパウメードで検索するとそのまますぐにクリック1回でここに飛んできますので。あの パブメー ド, ド検索をして結果欲しい論文にたどり着いて、論文全部見たいなと思って、そのままクリックしてこっちに来るっていう利用者も非常に多いんではないかなと思っています。で、論文全文なので、検索条件もいろいろと詳しく設定できるようになってまして、この PMC の検索ボックスの下のアドバンストをクリックすると、こういうのが出てくるんですね。これ、パブメードではなくて、PMC の方のアドバンストです。 そうすると、こういうことでいろんな条件が出てくるんです。本当にねアブストラクトの中のテキストだけにしてくださいとか、このアクナレッジだけで検索とかっていうのもできるんですね。うん、で、これを検索すると、例えばあの私の所属している DBCS みたいなところでは、DBCS のあのにアクナレッジがある文献はどれかなみたいな検索もこれでできるようになってます。あと、まあ、アフィリエーションとかオールフィールドとかオーサーとか、まあ、この辺は、まあ、あのパウメイドでも同じものですけども、 あとはボディーですよね。これが論文の本文の方ですね。あとはフィギュアのキャプションとかでもできますし、あとはグラントナンバーとか、うん、そうですね。あといろいろそういう形で非常に。あとメソッ ド, メソッドのキータームズでも検索できます。これやっぱりっ、えー、と論文の全文がないとできないですよね。そういう形で論文の全文だからこそ書ける条件も アドバンスと検索ではあの設定で条件に付け加えることができるようになっています。はい。で、えっ、ー、と PMC インターナショナルというのがありまして、これと先ほどのヨーロッパへ PMC がつながってくるんですけれども、あの PMC 自体は先ほどお伝えしたように、このアメリカ合衆国 の, あの法律に基づいて文献を収集していますけれども、 あの同じようにあの米国外の組織が研究資金を提供した研究成果に対してはあの PMC と同じように誰でも自由に論文全文にアクセスできるといいですよねっていうことであの国際体制をあの作ろうとしています、まあ、現時点では結果的にはそのヨーロッパ PMC しかないんですけどもあのヨーロッパの研究助成金提供組織と協力してこう作られてるんですね。 もともとヨーロッパ PMC というのはご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけどあの英国のウェルカムトラスト財団と始めたあのイギリス版の PMCUKPMC を発展させたものなんですね。で2007年に始まっていますが2012年にあのヨーロッピアンリサーチカウンシルラーとがあのウェルカムトラスト財団などに加えて一緒に参加して UK だけではなくてヨーロッパ PMC として始まっています。 で、それがこんな感じになってまして、ヨーロッパ PMC のホームページになってます。で、現在、そこに行くと、どういう論文が入ってるかといいますと、これだけなんですね、アブストラクトで、えー、3890万件。で、その中には3300万件のパブメドがすっぽり入ってまして、それ以外にもいくつかそれあの論文、それ以外の文献情報も、アブストラクトで入って検索できるようになっています。 でそのうち論文全文が読めるのは700万件ということで、これはもうあのアメリカの PMC と同じになっているんですね。アメリカので読める PMC と同じ情報がヨーロッパの PMC でも読めるようになっています。他に書籍や文章、それからプレプリントも検索対象になっています。でえー、と特徴としてはこんな形で、その パウメドはパウメド、PMC は PMC でそれぞれ別々なのであの検索するときにこの両方同時には検索できないけれどもあのヨーロッパの PMC だとアブストラクトも全部もあのいろんな種類の他のものをひっくるめて全部一発でいろいろ検索できるというのがあの特徴になってますで。その代わりなんですけれどもあのメッシュはあのアメリカ の, あの NLM が提供してますのでヨーロッパ PMC にはメッシュは入ってませんのでメッシュでの検索は できないただからこんな感じで検索結果としては同じようにこうあの検索のキーワードが含まれている部分がちゃんとあのボールド体の表示になってあの太字になってどこで使われているかということは分かります。ただここにちょっとあのアブストラクト の, あの抜粋部分はないんですよね。タイトルに入っていると こ, こにヒットしますけれども。 でこちらの、えー、とヨーロッパ PMC もいろいろと検索条件を作ることができまして、こんな感じになってますね。これはほとんどパウメドと変わらないんですけれども、まあ、唯一違うといえば、ノットがマイナスになってるぐらいですかね。こ, こです ね,、えっと、こですねこパウメドであのノットっていうのを使うときと同じことをしたい場合は、マイナスを直前につけると、その部分だけを取り除いた検索結果になりますと。 で、それからあの、アスタリスクも使えるんですけども、えっと、ヨーロッパ PMC の場合は、あのー、最後じゃなくてもいいらしいですね。この、こっちのマイクロチューブのアスタリスクの後に、デジーズって書いてもいいらしくて、これは逆にしてもどっちでもちゃんと検索ができるみたいです。で、そんなぐらいかな、違いは。あと、まあ、この二重印用符で検索すると、このフレーズとして検索ができるんですけれども、 この品質語であるアとかアンドとかインとかっていうような文字がこのフレーズの中に入っているとそれはうまくいかないというようなことも書かれていましたのでまあその辺はちょっと注意なんですけれどもまあ基本的には同じようにパウメドやパウメドセントラル PMC と同じような検索条件でいろいろ文献を検索できますはいで、えー、と実際に えー、とやってみますと、こんな感じになりますというとこんな感じですね。アドバンストサーチもできまして、えー、とジャーナルのここにの名前を入れたりですとか、大 ー, ー名を入れたりとか、まあ、同じような条件ですね。これもずっと下まで続いてるんですけど、いろんな条件で、えー、検索ができています、はい。で、あとはこれですね。うん、とこれがそのメッシュの代わりにヨーロッパ PMC ならではのサービスになってます。 何かと言いますと、えーとまあ、こういう検索結果として文献のアブストラクトとか本文が表示されますけれども、それに対して、右側に最大とアノテーションズってい う, こう表示が出されてるんですね、ボックスが出てきます。で、これを何かというと、ここにこうジーンオントロジーとかジーンズ、プロテインズとか書いてありますけれども、この辺をクリックしていくと、それに該当するキーワード、文字がこっちの本文の 本文やアブストトトララクトにある場合はそこがハイライトされなの で, す、ね、で例えばジーンオントロジーの、まあ、ここ全部あのクリックしてますけども例えば「イミューンレスポンス」っていうところだけをクリックしたりするとこの「イミューンレスポンス」が3件あったってことなんで「イミューンレスポンス」っていう記述がこの左側の検索結果の中に出てきていてどあのハイライトされているということが分かります。 ということで、そのメッシュの代わりにさまざまなこういうあのジンオントロジーな人ンオントロジーのキーワードにヒットさせることができるということが、パーメドセントラルではなくて、ヨーロッパ PMC の特徴になっています。ただ、そのもあの論文の著作権などの関係で、こういうことをできないものもあるらしいので、すべて の, あのヨーロッパ PMC の検索結果がこれ、できるわけではないみたいなんですね。なんですけども、まあ、それが特にまあオープンアクセスジャーナル等であれば問題なく。 検索結果にハイライトを付け加えることができるということになっています。はい、ということで一通り、えー、とパウメイドとそれに関連する情報をご紹介をしてきました。以上です。はい、はい、ありがとうございました。